何か妖怪。あ、な、お前、じっし。いりょうは。ゾス社の陰謀から逃れたアステリズム。次にカノカンが訪れたのは。オービタルリングに作られた。天の川造船の造船場。 超重力高校試験艦アステリズムが建造された場所でもあるリレイヤー生徒会そしてゾス社己が正義を掲げ陰謀と暗躍が跋っこする空を駆け抜けたスター・チャイルド達はひとときの休暇で傷ついた体を癒やしていた 絶景かな足湯に浸かりながらの天体観測っていうのもなかなかおつなものだと思わない足湯にはリラックス効果のほかに血行促進とかデトックス効果もあっていいらしいわよさらにこうして読書も楽しめる実に効率的で完璧な施設だわこれも 缶の重力制御をしてくれているクルート様々だね<笑>ところでここに来た時から思っていたんですがアステリズムに足湯なんてありましたっけないよアステリズムの修理にかこつけて新しく作ったのえー、天の川とは前々から温泉を作りたいって話はしてたんだけど実現するためにはハードルが高くてさ ほら温泉って男女別だから場所も取るし水もすごい量を使うでしょでもやっぱり温泉は欲しいよねってことで代わりに足湯を作ってもらったのほらここって天の川財閥の造船ドックだから足湯なら場所も取りませんし男女一緒だからコミュニケーションの場にもぴったりですしねえ男女一起炮<笑> 何者なの旅では山奥の人を巡りなんかもよくしていましたし誰もいない大自然の中で天然の温泉に浸かりながら望む景色はどこも素敵でした猿に着替えと荷物を盗まれ全裸で追いかけたのも今となっては懐かしい記録ですその時の映像を記録として残していますがご覧になりますか全裸で3十五？ ぜひ、拝見したいですわいや、どうですなんてものを取っているんですかそれと、天の川さんは興味持たないでくださいあ<笑>らしいやらしくありませんあの時は真冬で雪も降っていて取り返すのが大変だったんですよ取り返そうにも引っかいてきて、体中傷だらけになるし 傷がお湯にしみるしで大変だったんですから思ってた以上に壮絶な戦いだったんだでもいいよね山奥の人をめぐり行ったことないからちょっと羨ましいかもなら今の任務が一段落したらみんなで行ってみるのもいいかもしれませんわね違反旅行か悪くないなその時は ルナちゃんも一緒に行けるといいねルナあなたは今どこで何をしているんですか老誰か噂でもしてるのかなお姉ちゃんだったら絶対ぶっ殺してやる 協力者、聞きたいことがある何フォーカーちゃん星を、星の輝きを綺麗だと思ったことはあるか何それ、変な質問そんなの 行くわよ。 のがバレたら怒られちゃうし。まだまだ見る。今度は流星群を見せてあげるから、今日はもう家に戻ろう。流星群。すごい数の流れ星のこと。雨みたいに流れ星が降ってくるの？何？それ？すごい見たい。じゃあ、お姉ちゃんの言うことはしっかり聞くこと。 じゃないと教えてあげないよ分かった今日は帰るその代わり流星群を見るときラナも誘ってね絶対だよじゃあ約束しよっか一緒に流星群を見ようねうん約束 協力者あるわけないじゃんあんなのがあるから私たちは不幸になったんだからそうローカーちゃんはどうなのリレイヤーでもそう感じたりするのわからないいやわからなくなったというのが正しい我々と人では根本的に価値観が異なるだが お前たち星々との接触が私という存在の何かを変えつつあるそれを私は知りたいルナ様解析の進捗はいかがですかオブザーバーという男の言う通りこの機体は箱の鍵となりうるのか結論から言うと成功法は無理ね調べたけど 箱の開け方やメカニズムを示したログはなかったわダークウォーカースター・チャイルドを利用するというお前の策はついえだどうするのだ儀式に参加している他のリレイヤー達同様他の方法を探すのかそれともリタイアを申し出るのかどう考えている力ずくで開ける協力者は成功法は無理と言って なら、それ以外の方法もあるはずあるにはあるけど失敗すればアフロディーテを復活させるどころか消滅させかねないわよ構わないそれでこの儀式を破壊し全ての同胞に命を狙われることになってもその混乱が生み出す戦乱と闘争は私の欲望を満たすネクタルとなる こんなことを言ってるけど監督役のあんたはいいわけいいわけあるか血迷ったかダークオーカー私は主より儀式の監督役を任された身そしてこの儀式が達成することに主の願いがある以上それを成就させる義務があるダークオーカーお前がその願いを踏みにじろうというのであれば監督役としてお前を裁かねばならん だから何私は私を満たすため協力者と共に、儀式を強行するよく言ったわオーカ言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何お言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うときに、何を言うとに、何を言うとに、 私という存在はひび割れ器としての機能を欠いた血管を抱えた神秘ならば望むのは窮屈な同胞との慣れ合いではなく己の欲望それじゃはみ出し者同士一世一代の逃避行といきますか やってくれたななら我が犬族の総力を持ってお前たち2人に断罪を下すまで。 地球附近咒是二打二没有友军，不是全部是是友其然尤其有自其是就是尤其是卡那基本上是就是白送的尤其是尤其是尤其是尤其是尤其是尤其是尤其是尤其是尤其是尤其是尤其是尤其是尤其是尤 誰に聞いん、Luna は比較慢。これで、放って、彼はここに来る。彼は一枪。比較恰当ん 技能自我攻击提升自我治疗治疗自我侦测提升第一次用防御防御的话是可以让 受到伤害减半，但是 SP 的回复也减半。拜拜。阿莲。 で死にたいのは誰獲物はどこだ行動を開始する。 どうしようかしら が私に立てつこうなんて一億光年早いのよってね光年は距離ではうでもこいつらを利用しない手はないわねダークナイトなら追手を差し向けてくるはずだしウォーカーちゃん期待しときなさい人と星とリレイヤーが入り乱れる最高 に燃える混沌の戦場をプレゼントしてあげるわ期待しているならその見返りとして私はお前の望む復讐を叶えようういりじじんじレベルアップなんてね強くなった気がするわ。 明明没有参战啊但是卻還还是会有经验值。很錯。 嗯二打二然后这边是派提拉跟菲米子。其实也。就把要练的派出来就好了吧。例如这样子。提拉的好处是他第一回就可以先知攻击。 ア8 9九、直接秒掉 6百八十七好两一个回合解决 没有出题啦就是钱没有三倍啦那没有关系关心汤 哼哼哼哼哼哼 这里提到一个伏笔就是关于那个战斗就是那个他说敌人不一定是残记者即使目的相同其以这个部分就有一点反正就是讲说我们还会有来自于其他的敌人这个部分伏笔就应该很快就会遇到了 看是時間还是早的那我们再再推荐好了我是真的是真的ステ的是真的是真的是真的是真的是真的是真概是真的是完的是真的是真的是真的是能的是真的是真的是真的是真的是真的是真的是な的是真的是真的是真的是 天の川財閥の造船ドックにしておけばよかったよ。こちらのせいで君たちを危険な目に遭わせてしまった。改めて謝罪する。早知如此、何必当初啊。おかげで助手の腹の中を知ることができた。そう言ってもらえると少しは気が楽になるよ。助手に関しては、地球政府を通して追及を行っているが、当の助手は知らばっくれているがな。 それでニールがそこにいるってことは何か進展でもあったかいい話と悪い話があるんだギリアン艦長としてはどっちから聞きたい先に悪い話から聞こう担当直入に言おう今回の件リレイヤーによるオリジナル1の強奪が地球政府軍のお偉いさんたちの耳に入ったそうだ間違いなく GT ラボの管理責任を追及しオリジナル1を軍の管理下に移そうとしてくるだろうね君も知っての通り地球連合政府軍の長官は超高派としても有名なグレソン・オーダーだ彼は GT ラボの設立にも最後まで反対しオリジナル1を政府軍の管理下に置き軍主導の超重力技術開発を推進しようとしていた そんな奴の手にオリジナルワンが渡ったら俺たちも親子御免となるわけか君たちどころの話ではない GT ラボの存在意義が揺らぎかね軍の行動は議会を通して我々が抑えるその間に君たちは何としてもオリジナルワンを取り戻してくれ今更だな元よりそのつもりだ これより、俺たち404特務部隊は初の実戦任務に当たるいいかこれは訓練ではない実戦だそのことを頭のど真ん中に叩き込んでおけそんな説明いいからさ早く行こうよ指揮官 GT ラボの新型をバラしたくて待ちきれないよエイと落ち着いて遊びじゃないのよ分かってるって 本物より私たちが優れてるって証明するためのデモンストレーションだって言うんでしょでもさデモンストレーションは派手で過激な方がオーディエンス受けするとは思わない思わないもうナイルったらノリが悪いんだからでもそういう冷めてるだから好きだよまずは先行してスターチャイルドたちが母艦から出てきたところを叩くただし お前たちには戦闘継続時間という縛りがある長引かせると面倒だ全員短期決戦を心がけるんだ警告はしないのかいエイトの言うようにこの任務は君たちサテライトの有用性を地球連合政府議会に示すデモンストレーションだ目的は対話ではなく戦闘だよならあんたが出る意味はないんじゃないかい新しい指揮官さん こればかりはクエーサー乗りの勝負んでね一人だけ安全なところで指揮するなんてのは俺には無理だそれに俺はスターチャイルドに借りがあるスターチャイルドなんて星の意志に支配された危険な存在は俺がこの手で撃つ初めてあんたを見たときはこんな安男にあたしたちの指揮官が務まるか不安だったがいいね わかりやすくて気に入ったよ指揮官として部下からの信頼は嬉しい限りだああの星の指揮官一つよろしいですかなんだアズル言ってみろなぜ配属されたばかりの私が出撃メンバーに入っているんですか自分で言うのもあれですけど 候補生から上がったばかりの私が先輩方と同じ舞台で肩を並べられるとは思えないのですが何実戦経験は早いうちに積んだ方がいいと思っただけだ安心しろフォローはしてやるは、はぁあ、ほぉ星野将尉彼女たちはどうだ 概ね良好です問題児たちとは聞いていましたがかわいいものです徹底的に潰せ人類の生存権は我々人類の手によって守るべきだ人の意志に星の意志などという異物は不要だそれがあなたの正義ですかそうだどんな手を使おうともこの手で地球と人類を守る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 前期を俺に続けんこの反応はどうしたのプルートちゃんメイがこちらに接近する複数の超重力反応を観測した超重力反応赤力反応じゃなくてああ間違いないこれは超重力反応だ ステラギアを出すメディア君パイロット全員に出撃命令だはい了解しました<笑>好香 鬼道环あの光、間違いなく自だな。しかも、が多い。さん、どうですか何も感じないのまるで星のが宿っていないみたい。なら、パイロットはスター・チャイルドじゃないわね。でも、待って。 それって、GT ラボより先に、どこかが、超重力技術を実用化させたってことそんな話、噂も聞いたことありませんわねアトラスもゾシャム、実用化できていないからこそ、ステラギアやアステリズムを欲していたはずですわ。その2社ではないとすると、残る可能性は…軍。 あれが GT ラボの新型超重力推進装置を搭載したスター・チャイルド専用機かせっかくだし1機くらいろ覚してもらっちゃおうか私たちでも使えるんだしさ興味ないやるなら1人でやってもうナイルは付き合い悪いんだから私は乗ってやってもいいぜ前々から GT ラマの新型には興味があったんだこれからリレイヤー相手に戦争しよってんだ使えるものは奪ってでもいただくささあさあ素人パイロットが乗って使うよりも私たちの方が有効活用できるもんねおしゃべりはそこまでだ先にこちらから仕掛けるぞ了 解, 了解 相手はクエーサーといえど超重力技術が使われている機体だ油断るな正中間一台宝箱 就这样吧不急。前风是坛。哦阿苏尔在最后面。这三只一起宰掉。就一只一只拉过来。 一次两阶，我的我攻我提升 してやろう。私に任せろ。レベルアップだ。EMC 最大いくよ。無邪。恩恵の提升は先不要。 哦敌人会被宝箱挡住。真的很搞笑被宝箱挡住。不急反正迟早会往前进军。我是是我是不是我是是不是 相手は軍かだがどこの部隊だそれに軍が超重力技術を実用化できたなんて話噂でも聞いたことがないぞダメないでちょうだい回復するわめんどくそ湯では湯部 面倒な展開ねまったく人間相手の戦闘なんて契約に入ってないんだけどちゃんと報酬は出るんでしょうね私は私誰の代わりでもないわ攻撃ジーさん支援するわ成長できた気がするわ 私たちの旅は誰にも邪魔させません誰にも邪魔させないマスターお気を付けください当機の分析では超重力推進装置と生み出す機動性に加え 熟練された操縦技能を持つパイロットのようですそれなら私も感じていますミンタカさんとは違った熟練された操縦技能と訓練された組織的な動きこれはそうサンさんの動きに似ています正直に申し上げますとマスターがそこまで分析できていたことに驚きを隠せませんそしてマスターの分析が正しければ 相手は正規の軍人ととうことになりますねん 私に続け一枝一枝拉過來私に任せろあれがスターチャイルド地球は我々が守る暴擊<笑><笑><笑> 暴纪啦三百多狙掉，一枪就狙掉啦 まあ。邪魔して。するわ。無愛性じゃないんだから、さっさと片付けるわよ。回復するわ<笑>。強くなった気がするわ。完璧な仕事をしてあげる。 攻鸡提升支援するわ。ス是ラギア、アストライア、道を切り開きます。哼你是你哼你是你哼你是你哼你是你 ンブ何でしょうか、これ。きれいに一掃して差し上げます相手をしてやろう。 仇恨子的话当会比较高。你是的他们两个就会攻击不同的目标。 如我所料 九滴都好啦反正都是一枪的。任せなさい。 好像可以直接往前推进了他们会打到同一个嗯这個直接让狙击手去处理就好了 攻击提升加满 G 掉让给那个无拉陆斯好了宋柳尼他在有水上。<音><音><音><音><音><音> 哎都不用让他怎么动作那我慢哪我是一个多是一个多一点。<音樂><音樂> 私は私、誰の代わりでもないわ。任せて、見 て, いてください、スキッ一滴。 加六啊呃直接一刀带走哦等级等级差太多了十九对十四七十八七讓是不是讓那个飞你啊？讓天河来砍这一刀好了你一刀是这 一三零七 お姉ちゃんに近づけてるといいんだけどなレベルアップなっちゃってあれもしかしてあの機体の動きって何知り合い昔の先輩かもちょっと確認してみる 待て確認ってもしもしもしかして先輩ですかヘイトまさかお前なのかやだな先輩少し会わない間に私のこと忘れちゃったんですかあのパイロットさんちゃんの知り合いなの あ, あああ軍時代の 私の後輩だてか先輩って政府軍時代はアサルト乗りでしたよねなんでタンクなんかに乗ってるんですかおまけにいつの間にか軍を辞めてるしわ<笑>かったもしかして私を死なせちゃったことを気にしてます<笑>やっぱりでも気にしないでください先輩 確かに作戦では先輩の猪突猛進に付き合わされてあんなことになっちゃいましたけどおかげで軍の特務部隊に抜擢してもらえたんですから<笑>あれ先輩動きが止まったいけませんマスター三小隊長の機体の動きが止まっています至急援護に分かっています うん平気直撃は外してくれたでもあのパイロット生意気彼女たちの時間を考えるとこの辺りが潮時か。 スター・チャイルドを落とせなかったが十分に彼女たちの価値は示せたはずだ星野少尉向こうの艦長と話がしたい通信をつないでくれはっこちらは地球連合政府軍星野王子少尉だそちらの指揮官と話がしたい GT ラボ所属超重力高校試験艦アステリズム 館長のベルニックスジー・ G. ギリアンだ。星野少尉と言ったがこれは一体どういうつもりだ。何。軽い挨拶のようなものだ。だがおかげで、君たちの力量を知ることができた。どういう意味だ。それについては、うちの長官から話をさせてもらう。アンドムノム、チャンキョウ。 あんな巨大なステルス機いやステルス機型のステルス性能を持った母艦なんてデータベースにないぞステルス高校母艦エヴァレットヘイル噂には聞いていたが完成していたのかなら奴の言う長官とはお前がその艦の艦長か まずは部下の疲励を詫びるのが先ではないのか君たちが当たっているオリジナルワン奪還の任務は我々軍が引き継ぐことになったすでに議会で可決された決定事項だ機関に拒否権はないすでに軍が動いていたが、我々 GT ラボが地球連合政府参加の組織である以上議会の決定であるならそれに従わざるを得ないだが リレイヤーとの戦闘において超重力推進装置はおろかスター・チャイルドのいない軍がダークギアと渡り合えるとは到底思えんだ可能だそのためのパフォーマンスはすでに見せたつもりだが先ほどまでお前たちが交戦していた機体には我々軍が開発した超重力推進装置が搭載されている 少なくとも機動性でダークギアに遅れを取ることはない軍が超重力推進装置を実用化しただとしたらどんな手品を使っているいや問題はそこじゃない軍が超重力推進装置を実用化しオリジナル1を手に入れてみろ GT ラボの存在意義が消滅するぞどうやら君たちではここまでが限界だ あとは私に任せてもらおうオブザーバー久しいなグレソンなぜ貴様がその間にいる忘れてもらっては困るな私は地球連合政府からこの間に派遣された監査官だこの間にいて当然の存在だよ<笑>グレソン長官君は一つ嘘をついているね オリジナルワン奪還の任の軍への異常だが議会はまだ決定を下していない嘘はよくないな賛成票はすでに機関の議員たちで抑えているそれを覆すことができるとすれば貴様の差し金かさあ何のことかな私はこの名の通りただの傍観者にすぎない 方アイザックあたりが頑張っているのだろう連合政府の立役者がザレごとと愛する星の子達のために表舞台に立ったはいいがどうやらいらぬ世話だったようだ彼女の到着だ何を言っている重力反応と多数の積力反応を観測まっすぐにこちらに向かってきます オリジナワンとダークギア重力反応が多いと思ったらこういうことだったのねクソじじいがまたくだらないもの作ってルナ注意3万隙を見せたねもらったしまったう ルナが助けてくれた気に入らないわね忌み子のくせに私の獲物を横取りしようなんてや<笑>やめしんどきなさい。<笑> 一登場就死ただありがとうございますってなまさかあなたが助けてくれるなんて勘違いしないでくれるあんたは私がこの手で殺さなきゃ意味がないの別に生きていてほしいわけじゃないわと今回は招待状を私に来たんだったはいこれこれは暗号化されたファイル オリジナル1を返して欲しければこのファイルの示す座標に来なさいもしたどり着けたら先着1名様にこの機体を譲ってあげるわただし私を倒せたらの話だけどねさてっとそろそろあいつらが追いつく頃だしそろそろ帰らせてもらうわ待ってくださいルナ私と話をしてください 相変わらずしつこいわねその座標に来れば相手してあげるって言ってるじゃないてかあんたなんで今さらそんなのつけてるのよ新手の嫌がらせ違いますこれはあなたが私の誕生日にくれたプレゼントで私に残されたたった一つの大切な私物だからねえお姉ちゃん その年の私の誕生日に何をくれたか覚えてるそのネックレスのお礼に一生忘れられない素敵なプレゼントをくれたよねあっごめんなさい覚えていませんそうよねあんたには些細なことすぎて覚えてないわよねなら教えてあげるわ忘れもしない 2年前の12月20日、雪の降ったあたしの誕生日。あんたはそのネックレスのお礼にプレゼントをくれるって、あたしを星の家の外に呼び出した。誕生日プレゼントに胸を躍らせるあたしに、あんたは誕生日プレゼントだって言って、バケツにたんまりたまった冷水を頭からぶちまけたのよ。そして。 あんたは凍えるあたしから上着を剥ぎ取って反乱にすると一人だけ家に入って鍵を閉めてあたしを閉め出した真冬の星も見えない大雪が降り積もる真夜中にそそんなあたしはそんなひどいことなんて実の妹だろうがそれを平然としてやるのがあんたっていう女でしょうが 私は違わないあんたは正真正銘血も心もあのクソジジイの遺伝子を受け継いだ女よ2年前あえて今はとどめを刺さないであげるわその代わりこの期待が欲しければ必ずその座標に来なさいそこですべてを清算する 两年前我是他想年前不是才受到那想重力想失的事件想想 前期早急に帰還だアステリズムはこの中域から離脱するリレイヤーはどうするの軍に任せる確か404特務部隊と言ったかリレイヤーとの実戦はこれが偉人のはずだなら存分に実戦経験を積んでもらう要は押し付けるってわけね分かったわ お礼って言ってたしきっと私の思いが届いたんだよねまた前みたいに仲良くできるかな<笑>ハッピーバースデールナあんたへの誕生日プレゼント気に入ってくれた 两年前干的这个蠢事然后两年前收到那个重力丧尸，然后这个我的时间不觉得怪怪的吗所的 まるで世界中の不幸を全て背負ったようなかわいそうな泣き虫の少女、はああ私に差し出せる手があれば涙を拭う指があればそうだ私はあの子を笑顔にしたくて。 目が覚めたみたいねまあ軽い脳震盪みたいだししばらく安静にしてれば問題ないわテラ大丈夫そのルナちゃんとの通信であの心配ありがとうございますでも私は大丈夫です夢の中で私のルーツを思い出したんですテラの ルーツルナの言っていたことはすべて真実ですそれは私の思い出した記憶にもありましたあの日の夜悲惨な光景を見た私は思ったんですあの子を笑顔にしてあげたいってそれが私のルナへの思いのルーツちょっと待ってあんたの話すべて真に受けるわけじゃないけど あの子が話した出来事の一部始終を見ていたのよねはいじゃああんたは誰なのわかりませんですが今の私が私であるルーツはあの時のルナを笑顔にしたいという思いその思いがあるから私は 私として歩き続けることができるんですなんだ心配してたけどメンタルケアはいらないみたいね腑に落ちないわね当事者として起こした出来事実際は傍観者として見ていたそんなことありえるの しかし軍が超重力推進装置を実用化していたとはオブザワー地球連合政府の人間である君は知っていたのか実用化できているかどうかはさておき軍の重力技術研究が GT ラボに近いところまで来ているのは真実だとなるとオリジナル1が軍に渡れば GT ラボが消滅しかねないね ところでルナくんから受信した暗号ファイルの解析はどうだすでに終わっているよ彼女が示した場所はこの事件の始まりの地月だどうやら指定ポイントにたどり着くことで次のポイントを指定した暗号が送信される仕組みのようだ八つ目一体何を企んでいるおそらくすでに軍も解析を終え月に向かっているはずだ こちらも急いで向かうならこちらからの援軍が近くまで来ているはずだ道中にでも合流してほしいすまないさっきの戦闘では情けないところを見せてしまったなそしてテラ身を挺して守ってくれて感謝する気にしないでくださいいつもサンさんがしてくれていることですから たまにはこっちもお返ししないとですしお二人の会話を聞かせてもらいましたが親しい方のようでしたらね彼女の名はエイト軍人時代の私の後輩だいや後輩だったと言うべきか彼女は確かに2年前に参加した紛争で私をかわい死んだはずだったなのに生きて軍の特務部隊に行った 死人は決して生き返らない疑うべきは検身ねああ私もそう思う死人が生き返るわけがない生き返ってたまるものかねえ卑弥呼念のために確認するけど確かに彼女たちからは星の意志を感じなかったんだよねうんあれだけの重力推進装置搭載機がいたのに。 誰一人として星の意志は感じられなかったそのエイトって子もうーんだとしても繭唾物だな軍が超重力技術研究でうちを追い越せるとは思えないんだよね整備部のの皆さんはてて言っていますのおじいちゃんは今あるデータだけじゃ何とも言えないって。 他のみんなはマーキュリーたちが集めたデータを血まなこで調べてる機体とパイロットこの手品の種は一体どちらですかこれがアステリズムですか話には聞いていましたがこうして乗るのは 初めてですね長旅お疲れ様まハレ久しぶりの宇宙はどうだったいまだに地に足がつかないのは慣れませんねですが今やっと落ち着いたところですところで月で新たに発見したというスター・チャイルドはできれば先に顔を見ておきたいのですがあそれなら向こうだよ ちょうど今卑弥呼と一緒に願掛けしてる願掛けそうアステリズム名物西軍神社あせっかくだしハレー君も拝んで行ったら神社ああ確か日本の<笑>いえ私は遠慮しておきます神なんてこの世にはいませんから ック局長アステリズムよりハレーさんが合流したとの報告です間に合って何よりだこれで成功の角度が少しでも上がるといいのだがアイザックこんな時だがテラ君に関して重要な事実が判明した聞こウラヌスが送ってくれたテラ君の遺伝子データから血縁関係がある人物が判明した しかもなかなか面白い経歴いや立場を持っている人のようだはいこれ調査データクレソンオーダーあの男じゃないか待て確か彼には軍の幹部候補の一人息子しかいなかったはずだ隠し子だろうね奥さんの遺伝子データとは一致しなかったし 普通なら単なる不倫だけど今回ばかりはきな臭 さ, さしかないとなると妹のルナも同じかグラビティロスが発生した都市に住んでいたことも含めて単なる偶然かそれとも別の何かがあるのか 好大概就是这样我们这次也弄了一个多小时那我们在这边做中断。